ゲットゲッコースエンダイ!」「エンシンバイリッポン!」「ソーリッポン!」「ミッポン!」「オン!」「オン!」「オン!」「もうあと ち, ちょっとずっとギっとあたしを見てわかっているでしょ」「そしてオラにロックオン」「やっぱちょっと全部の 「気をしてアジテーション」「味で一緒」「ふわり」「知り合う」「キュレーヤー」「こういうぜ」「待ってくれないならこっちからしちゃってもいいよ」 君の瞳をノックノックでコンコンキのノバカしてキスオでコンコ抑えきれぬ感情なるサルンエンドラベ超感情センバーリループしてグルグル走り抜けるラジオは湯蓄言うのを見知ってるけど君また濁した時が その観念しなさい車走る審査員言えないなら食り出せる無限大義君とじゃなきゃ思い出すれないだからこっちを向いてくれないか君の心にも触れたいんだ思い出のさくれないなんて僕の方から言えない